噛んだりすると思いますけど、まあ、お目こぼしください。はい。えっと、で、自己紹介ですけども、えっと、まあ、鈴木右京という名前で、えっと、株式会社ピコラボというところで、まあ、プログラマをやっております。で、経歴的には元哲学者というちょっと怪しい経歴があって、えっと、修士課程で計算機科学の哲学的な研究とかをやってました。えー、で、まあ、Python は好きでよく使っております。で、まあ、今回のタイトル関数型プログラミングなんですけど、関数型プログラミングもまあ好きなんですが、 えっと、Java 8の Stream API とか、あと C s h a r のリンクとかで、えー、触れ始めた感じで、まあ、割とこの検論とかハスケルとかちょっとハーコーなところになると、まあ本を読んだことあるぐらいで、そんなにこうガッツリやってるって感じでもないっていうところです。えー、で、今あの RISP の派生言語でラケットっていうのがあるんですけど、それを勉強したりをしてるみたいな、まあ感じでございます。で、今日の話の構成なんですけれども、えっと、まあまず最初に、えー、話の目標の説明をします。 えー、まオーバーザッパに言うと関数型だけどアンパイソニックなコードにまあノ ー, えー関数型だしパイソニックなコードにイエスと言おうじゃないかとそういうような目標になってますでその目標のためにまあえ気をつけるべきアンチパターンとえーそれに対する対処法を3つ紹介していくえ感じのパートが次に来ますえで紹介するアンチパターンは長い式を連ねるマップフィルターを使う内包リデュースを濫用するというまあ3つを紹介しますえで ちょっとあのプログラム上だ と, えと4つ紹介するって書いてたんですけど、ちょっとどうしても時間が全然足りなさそうなんで、今回ちょっと3つに絞らせていただいてます。まあ、あとこれ見てもらうと分かると思うんですけど、まあそんなに今日やれもなどがどうくとか、そういうちょっと難しい話とかあんまりしないで、まあ割と Python の基本的な書き方を関数型プログラミングっていう目線からちょっと見てみるっていうような話になってます。で最後に全体のまとめをお話しします。えー、じゃあ早速目標説明パートに入ります。 えー、っと、まず、この発表の前提になるのは、まあ、関数型っていう概念と p y ソ o n i c っていう概念が、まあ、直行するというところが前提になってます。えー、で特にまあ重要なのは、関数型のスタイルだからといって p y ソ o n i c な書き方とは言えないということですね。つまりま、こういう領域があるということです。えー、で、このまあ関数型だけどアンパイソニックな、えー、まあスタイルっていうのを、まあ、関数型だし p y ソ o n i c でもあるような、えー、スタイルにしていこうじゃないかと。 えー、そういうわけでより良いコードにしていこうじゃないかというのが基本的な問題意識になっています。で、まあ、この部分をまあアンチパターンとして紹介して、えー、対処法としてこの部分を紹介していくようなイメージを持ってもらえるといいと思います。えー、で、この発表のまあ中心になる概念というのは、つまり関数型プログラミングというのと p y ソ o n i c というまあこの2つなわけなんですけども、えー、まあそれぞれ少し説明していくと、まずその関数型プログラミングという言葉なんですが、 えーまあ、これ、ちょっとバズワードっていうか、いろんな解釈がある言葉にはなってるんですけど、えー、っとこの発表で一応2つの特徴で考えていきたいと思います。で1つ目はまあ状態変化を排除するってことですね。で状態変化っていうのは、まあ、例えばある変数に対して別の値を最大にするとか、あるいはある変数の指すオブジェクトがその中身を変化させるとか、まあ、そういう現象のことを状態変化というんですが、えー、これを排除するっていうのが関数型プログラミングであるとで。これの何がいいかっていうと、 その状態が変わることによって、コードの、えー、もたらす結果というのが変化するということがないということです。えー、これによって、まあ、状態によってコードの変化が、結果が変わってバグになるとか、あるいは、えー、言うことが、すみません。そういうバグが、まあ、避けられると。であとは、まあ、同じコードが同じ結果をもたらすので、テストがしやすいとか、まあ、そういうメリットがあります。えー、もう一つは、コードを読んでいくときに、 一、えー、行一行こ、この行だとこういう状態、この行だとこういう状態っていうふうに状態変化を追っていく必要がまあないってところですね。というわけで、コードが読みやすくなるっていうようなメリットもあると言われます。もう一つ関数型プログラミングの特徴は公開関数の多応というところで、公開関数っていうのはまあ引数として関数を取ったり、あるいは返り値として関数を返すような関数のことを公開関数と言います。これを使えると、処理を自由に入れ替えるとか、 ランタイムに自由に処理を生成するとかっていうことができて、まあ、抽象化されたコードが書けるとえ言われています。で、もう一つ p y ソ o n i c っていう方はどうかってことなんですが、えまあ、簡単に言うと Python の言語機能にマッチしてるとか、Python のコミュニティの価値観によりマッチしてるっていうようなことを PySonic とえ呼びたいと思います。えまあ、しかし、このマッチするっていうのは当然なんというか、まあ、似合うみたいな話なので、まあ、んというか、多分に主観的な えー、ものでは あ, りますであとまあコミュニティの価値観って言いましたけど別に僕アンケート調査とかしてないので、えっと、今日まあいろいろ話すんですけど基本的にはその絶対的なものや客観的なものとして、まあ、受け取ってもらうというよりは、まあ、そういう考え方もあるかなぐらいに受け取ってもらえるといいと思います、えー、じゃあその問題意識ですねつまり関数型だけどパイソニックとは言えないようなコードが存在するんじゃないか、まあ、その問題意識を伝えるためにちょっと一つ例題を扱いたいと思います えー、例えば、生徒のコレクションがあったときに、その中から数学専攻で、かつ20代での生徒っていうのを取り出してきて、えー、その身長の平均を計算する、まあ、こういうような処理を書きたいとしたとします。でこれを Python で愚直に、えー、ループを書いて計算すると、例えばこうなるという例なんですが、えー、と例えばこのハイツっていうのをカラリストから始めて、えーまあ、スチューレンツに対してループをする。で、まあ、適切な条件でフィルタリングしていって、 でフィルターをくぐり抜けたものをの身長をこのカラーリストに追加していく。えー、それによって、ここで、えー、必要な身長が入ったものに対して平均を取ると。えー、こういう書き方を、まあ、多分すると思うんですけれども、えー、関数型っていう価値観から見たときに、このコードっていうのは、まあ、関数型とは言えないということになります。でなぜかっていうと、まあ、状態変化が入ってるからですね。このハイツっていうのがカラーリストから始まって、少しずつ太らせていくっていうような書き方になってます。 まあ、なので、この意味でまあ状態変化があるので、関数型のコードとは言えないということになります。じゃあ、関数型がいいらしい、関数型で書き換えようじゃないかっていうふうになったときに、これをえどう書き換えるかってことなんですが、ちょっとワンステップ、Python 以外の言語で書くならどうなるか、関数型で書くならどうなるかってことをお見せすると、例えば C シャープのリンクっていう機能を使って、関数型で書いてみると、こうなるっていう例がこれです。 で、where っていうメソッドがフィルタリングをして、えー、するようなメソッドになってて、で、この select っていうのが、まあ、フィルタリングしたものから身長を取り出してくると。で、アベレージで平均を取るっていうコードになってます。え、で、これがじゃあなんで関数型って言えるかというところなんですが、えっ、ー、と、見てもらえばわかる通り、カラリストから始めて、少しずつ太らせていくみたいな書き方は、この中には登場しないわけです。まあ、それをもって状態変化がないと、まあ、言えるわけですね。もう一つは、 えー、とこの where っていうのがこれメソッドなんですけども、引数にラムダ式を取ります。ラムダ式っていうのはその場だけで使える関数なので、つまり関数を取る関数になってるわけです。正確にはメソッドなんですけど、ちょっとそこら辺をこう、まあ、遠目に見てね。というわけで、これ公開関数になってるわけなんで、まあそういう意味でも関数型の書き方と言っていいわけです。じゃあ、なるほど、こういうのが関数型かと。じゃあ Python でもやってみようじゃないかってことで、いわばこれを直訳してみるとこうなるっていう例なんですけれども、 えー、スチューデン s から始まって、フィルターっていう関数が Python 組み込みでありますから、それ使って、でマップ使って、mean、えー、取るって感じなんですけど、えー、どうでしょうこれ、良いコードと言えるでしょうかで、まあ、もちろん、いろいろ考え方あると思うんですが、えーっとまあ、この発表としては、ちょっと関数型のコードではあるけれども、まあ、ぎこちない感じがするし、ちょっと読みづらいと、まあ、言いたいと、えー、わけなんで、 リスプみたいだからそこなんですよ。Python っぽくないよねって感じなんですけどね。えっと、えー、あごめんなさい。今、チャット拾ったんですけど、<笑>すみませんね。<笑>えっと、まあこういうような感じなんで、こういう書き方をしないようにしようってことで、えっと、アンチパターンを紹介していきますということになります。えっと、まず一つ目のアンチパターン、長い式を連ねる。えー、先ほどお見せした、これはどうなんだろうっていうコードを、まあもう一回お見せしますが、 これ Python 慣れてる人だったら、まあどう書き換えるかっていう方針がいくつか頭に浮かぶと思うんですけど、まずとりあえずここを直したいなっていうところで言うと、式が長すぎないかというところがあります。で、関数型の書き方っていうのは、これちょっと多分異論ある人もいるかもしれないですけど、まあ式が長くなりがちかなっていうところがあります。で、これなぜかっていうと、関数型っていうのはまあ状態変化を起こさない、副作用を起こさない書き方なわけです。ということは、関数が何かをする 何かをしたその結果というのは全て返り値で表現されるわけですね。えー、ということは、ある関数が何かをして、その結果を受けて別の関数が何かをするという書き方をしたい場合、えー、基本的にはある関数の返り値を別の関数に引数として渡すという書き方になります。で、これを単純に書いていくと、まあ関数があって、それを別の関数の引数に入れて、それを別の関数の引数に入れてって方で、えー、式をこう連ねていくことができる。まさしくこれがまあそういう書き方になってるんですが、 えー、そういう書き方が、まあ、できるってことです。でもう一つはラムダ式を、まあ、関数型だとよく使うんですけども、ラムダ式ってのは関数の中で、式の中で関数定義ができるってことなんで、まあ、式を複雑化する要因になりやすいというところですね。えー、で、まあ、これをもって即、まあ、ダメダメとは言えないわけなんですけど、まあ、場合によっては割と一行でこういろいろ、一行っていうか一つの式でガガガガーっていろいろやれて、まあ、読みづらいってことにもなりがちです。 一方、Python なんですが、これ、そもそも長い式に向かない言語なんじゃないかってちょっと言ってみたいですね。えー、で、一つは、まあ、パイプライン演算子がない、まあ、スレッティングマクロも似たようなものなんですが、えーっと、これ何かっていうと、例えば、XFG ってこういうふうに、まあ、関数を順々に適用する場合、パイプライン演算子っていうのがある言語だと、まあ、こんな感じで書けるんですね、えーまあ。Linux のパイプラインを思い浮かべてもらえるといいと思うんですけど、えー、これ何がいいかっていうと、XFG 入れた後に F があって G がああっってて G るいうこの書き方、この処理の順番を読む順番、X、F、G と左から右に読んでいく順番と一致させることができて非常に読みやすいと。逆に言うと、この書き方っていうのは処理の順番と読みの順番が一致してないんですね。というわけで、長くなっていくと非常に読みづらいというわけです。で、これ、メソッドチェーンがある場合は、えっと、いけるわけなんですよ。処理の順番と読みの順番を一致させられる。で、特にさっきの C シャープのリンクの書き方っていうのはまさしくそうなってました。 えー、で、Python でも、つまりメソッドチェーンが使えれば、まあ、Pandas とか NumPy とかだと、まあ、割とそういう書き方できると思うんですけど、えー、そういう書き方が使えれば、この問題自体は解決できるとは言えるんですが、まあ、当然 Python は別にメソッド以外の、あの、フィルターとかね、マップとかも使えますから、関数語の場合は使えないわけです。で、仮にま、メソッドチェーンがあったところでってところで、二つ目の話なんですが、まあ、長い式そもそも書きづらいっていう事情がいろいろあると。失礼。 えっと、まず PEP8 っていう、まあ、言語そのものではないにせよ、まあ、それに非常に近いステータスを持つコーディング規約があるわけなんですが、えこいつが1行79時以内っていうデフォルトだととんでもない、えー、厳しい制限を課してきます。えー、なんで、まあ、長い式を書きたいときに1行では書ききれないということで、開業したくもなってくるわけですが、開業しようとすると、これは今度は言語使用上、バックスラッシュを開業に入れるとか、あるいは開業したい式を全体をカッコで書こうとかっていうことが、まあ、必要になってきて、まあ、めんどくさいわけです。 でこれをもって、まあ、長い式に向かない言語だということで、むしろ、えー、と逆に考えたいんですね。つまり、Python というのは、まあ、歴史的経緯はどうあれ、長い式を欠かせないように作られている言語なんじゃないかっていうふうにちょっと前向きに考えたらど う, なんどうだっていうことをちょっと提案したいんですねで。つまり、式を区切って名前をつけていくっていうところが、むしろ Python の価値観、Pythonic な書き方なんじゃないのかと考えたいということなんです。 でまあ、当然、えっとまあ、こう書き換えましょうってことになると、式を区切り名付けるっいうところで、さっきのものを、まあ、書き換えたものがこういう感じなんですけども、えっとまあ、つまりフィルタリングするたびに、あるいはマップを取るたびに、一つの、えー、式として取り上げる。えー、でその上で、あとラムダ式、えっと、20代を取るために使ってたラムダ式を一つ の, もの、えー、関数にまとめて、で名前を付けてきちんとローカル関数として定義してやる、えー。こういう書き方をした方がいいんじゃないかってことなんですね。 でこう書き換えると、まあ、上調ではあるけれども、えっ、ー、と、ぎこちなさはまないと。で、その上でこっちの方が重要なんですけども、それぞれの関数が一体何をしたのかってことが、変数の名前や関数の名前で、えー、注釈がついてるんですね。なので、まあ、コメントなしでも非常に読みやすいことになると。だからむしろこういう書き方を、まあ、推奨する言語として Python を捉えた方がいいんじゃないかってことをちょっと言ってみたいですね。まあ、これがまず一つ目の話です。もう一つ目は、えっ、ー、と、もう一つ目ってなんだよ。えっ、ー、と、すいません。えー、二つ目。 えっ、ー、と、アンチパターンとして、えっ、ー、と、二つ目のアンチパターンは、えっ、ー、と、マップフィルターを使うっていうのをアンチパターンとして紹介します。えー、マップフィルターっていうのは関数型っぽい書き方でコレクションを処理したときに、まあ、非常によく使う。で、非常によく使うっていうのは、これ Python 以外の言語でってことなんですけども、えー、まあ、例えば、これ名前はまあ、いろいろあって、まあ、さっきお見せした C シャープだと、マップがセレクトで、フィルターがウェアになってました。まあ、これ SQL に合わせてるんだと思うんですけど、 えっと、だからまあマップが、えっと、こ, のここに指定した関数を使って、えっと、それぞれの、えー、コレクションの値を変形するでフィルターがここに指定した条件で、えー、コレクションをフィルタリングするという関数なわけなんですけどもこれまあ非常によく使う代表的な関数なわけなんです。 えー、で、まあそういうところもあって、Python 関係の本を読んでも、まあ関数型っぽく書くならこれを使いましょうって話が、まあ、よく出てくるんですけど、まあ例えば、えっと今年翻訳が出た Python ハッカーガイドブックとかでも、まあ、紹介されたりするんですが、これはちょっと最初に断言から入るとあんまり Pythonic の書き方とは言えないわけです、えー。で、じゃあどういうのが Pythonic かっていうと、まあ内包表記を使いましょうということになります。 で、内包表記っていうのは、まあ、Python 慣れてる人だとあの知ってると思うんですけど、まあ、例えばこのマップをこんな内包表記に書き換える。まあ、フォアループっぽい書き方をした上で、えー、リストの各項が、えー、どうなるかをここに書いて、全体を鍵括弧で覆うってう感じですね。で、フィルタリングしたい場合は最後に i f 文をつけると。えー、まあ、こんな感じで書き換えた方が p y t h o n i c だって話ですね。で、えっと、じゃあ、まあ、p y h o n i c ともかく関数型って話はどこ行ったってなるかもしれないんですけども、えっと、まあ、見てもらえばわかる通り、この書き方でも、 えっと、例えばカラリストを太らせていくみたいな状態変化はやっぱり依然として存在しないので、え依然としてやはりこれも関数型と言っていいと思います。えー、で、じゃあマップ揺れたより内包表記の方がいいと今断言しちゃいましたけど、ちょっと、えー、ロジックを。 つけてみるならば、まあ、こんな感じですっていうスライドなんですけども、まずこれ、ま、一般的にパイソニックだ ね, ねと、内包表記の方がよく言われます。えー、ま、僕の観測範囲でってことなんですけど、えっ、ー、と、スタッ c ー o v ー r f とかを見ても、えー、割とそういう話が出てきます。で、無理やり、ま、理屈をつけるなら、例えばこのラムダっていう煩雑な表記を読んだり書いたりしなくていいとか、あるいはこの For とか In とか If とか、通常の For ループとえー語彙が一緒なもんですから、えー、ま、えっと、そういうのにと慣れてる人でも読みやすいと。 えー、あとはまあ、数学で使う集合の内包表記と、えっ、ー、と、似た書き方になってますんで、まあ、それに慣れてると読みやすいと。まあ、そんなようなメリットはあるかと思います。で、あとは、内包表記の方がラムダとマップを組み合わせるよりもちょっと早いって話があります。まあ、そこまでそのスーパーパフォーマンスチューニングしないんだったら気にしなくてもいいんじゃないかって気はしますけどね。えー、あとはまあ、えっ、ー、と、Python のクリエイターであるところのグイドさんもマップフィルターはディスってました。で、これまあ、えっ、ー、と、こういう記事があるんですけど、えっ、ー、と、これ Python2 から Python3 に移るときに、 えー、マップフィルターいらなくね消しちゃわねっていう話をしてる記事なんですけど、えー、まあ、だからなんだってことではあるんですが、まあ、そういう価値観の人が作った言語が Python だとは言えると思います。というわけで、まあ、5に行ったら5に従えってことで、えー、まあ、内包表記を、まあ、使った方が Python に行くと言っていいんじゃないでしょうか。で、それでもじゃあマップフィルターを使いたいっていうのはどんな時かっていうことをあえて考えてみるなら、例えばパーシャルっていうものがファンクツールズに入ってるんですけど、これと組み合わせられるのはマップフィルターだけですね。 えー、パーシャルっていうのはまあ部分適用っていうのをやるための関数で、これもまたあの関数型プログラミングのよく使うテクニックなんですけど、えっ、ー、と、例えばフィルターと、まあここにラムダ式を入れてますけど、広角と、えっ、ー、と、このフィルターっていうのは、えっ、ー、と、ラムダ式じゃないです。すいません。関数とフィルタリングのための関数とコレクションを2つ取るものなんですけど、1つ目だけ適用するみたいなことができるのがパーシャルですね。で、なのでこれをやると、えっ、ー、と、例えば広角と、えー、数学専攻の学生だけ取ってくるような、えー、関数。 そのフィルタリングをする関数っていうのが作れるわけです。で、これはまあ、フィルターとかマップとラムダを組み合わせて、パーシャルでいろいろフィルターとかマップを作って、まあ、ランタイムにいろいろこうやって組み合わせられるよみたいなことをやってるんですけど、まあ、例えばこういう時にこうシュッとこういういろんなフィルターやマップを、えー、定義したい時には、パーシャルが必要になってきます。で、その時は、えっと、内包表記って表記だって関数じゃないんで、えー、組み合わせられないんですね、パーシャルと。なんで、まあ、そういう時はフィルターとかマップがいいかなってことにはなるかなとは思いますね。 はい。えー、で、これで、まあ、アンチパターンその2はおしまいです。で、じゃあ、アンチパターンその3に行きます。えー、アンチパターンその3は、えっ、ー、と、内法リデュースを、まあ、濫用するというものです。で、さっき、内法いいよね。内法使おうぜっていう話をしたんですけども、えっ、ー、と、内法って実は結構これパワフルで、あの、まあ、いろんなこと書けるんですね、内法で。で、まあ、やってると楽しくなってきちゃうっていう例なんですけど、えっ、ー、と、例えば、まあ、大学に通ってますと。で、まあ、授業を取ると。 必修だけでいいやってなったと。で、じゃあ必修の教科書買わなきゃいけないやと。当然自分が持ってる本はいらない。えー、で、その上であと、えっ、ー、と、大学から補助金が出て、1000円以上の本の場合は、まあ1000円で買えるという、まあ大変太っ腹な補助金が出たとします。じゃあ合計教科書いくらかっていうのを計算しましょうっていう時に、例えばこれ一発で内包でこうやって書けるんですね。 え、で、これまあ何やってるかっていうと、ここで授業にループして、必死をフィルタリングし、その後各授業のテキストブックに対してループして、ここで持ってるかどうかをフィルタリングし、え、1000円周りのロジックをここで参考演算子で書き、えっと、それでまあ、ジェネレーターを作って、え、合計を計算するサムに渡していると。え、こんな書き方がまあできるんですけども、まあ、さすがにちょっとやりすぎじゃないかと。 えー、これさっきその一つ目のアンチパターンとして紹介した長い式を書くっていうのの、まあまさしく一連になっちゃってますよね。え、で、こういうのをまあ書き直そうって話なんですけど、ちょっと水飲ましてください。はい。え、対処法なんですけども、まあおとなしく普通のループを書いて関数に隠蔽しようじゃないかって話をします。え、どういうことかっていうと、 まあもうベタに普通にループ書いちゃおうってことです。で、それを関数に隠蔽しようじゃないかと。で、これがまあ、それで、えっと、そういう結果として多分書かれるであろう関数をここに書いてるんですけども、えっと、まあ、どうでしょう、こっちの方が読みやすくないですかって言いたいんですけど、どうですかね。<笑>えっと、まあ、普通にこれだから、リザルトゼロから始めて、えっと、まあ、えぇ、ー、授業とテキストブックにループして、フィルタリングして、リザルトに足し算して合計を出すって感じなんですけど、 えっと、これの方が、まあ、ロジックが、このインデントで、えっと、表現されてて、まあ、読みやすいかなという気もします。で、えっと、まあ、分かった。じゃあ、読みやすいとしようじゃないかと。えー、しかし、関数型の話はどうなったってことになると思うんですけども、えっと、これ、もちろん、このリザルトっていうのが、ゼロから、え足し算されていってるので、状態変化はあります。あるんですが、これを使う場合、どうなるかってことで言うと、ここに、こう、トータルプライスって、バンって一行書かれて、関数を呼び出すことになるわけですよ。で、 まあ、どっか別のモジュールとか、まあ、どっかに、その、えー、トータルプライスって関数が定義されることになると思うんですけども、えー、つまり、ここのコードを読んでる側からすれば、中でリザルトっていう状態変化が起こってるってことは、全然、全然関係ないわけです。つまり、まあ、隠蔽できてるってことなんですね。えー、なので、読むときに考える必要もないし、例えばそのリザルトっていう状態が、上下の、このコードの上とか下に多分広がってるわけなんですが、そこから触られるっていう心配もない。 わけで、実質的にはこれ状態変化がないのと一緒です。なので、外からは依然として関数型です。これでもね。で、もちろん当然、この中身から見れば、これ関数型ではないんですが、このように非常に小さくて、えっと、まあ何をやってるか非常にわかりやすい端的な関数であれば、まあまあ、いいんじゃないかと、ちょっと言ってみたいんですね。 まあ、この辺とかももっと切り出していいコードにできるかもしれないですけど、まあちょっとそれは置いといて。えー、というわけで、まあこういうふうに、例えたとえ状態変革があったとしても、小さく端的な関数に隠蔽できていれば、えー、まあ純関数型というか、そういうものとして認めていいんじゃないかってことなんですね。で、一応ここで権威を引いておくと、オンリスプっていうリスプの有名な本があって、ポール・グレアムっていうめっちゃ偉い人がいるんですけど、まあその人がえ第3章で似たようなことも書いてます。 で、まあ似たような楽しくなりがち問題っていうのが発生しがちな書き方として、Reduce っていう公開関数があって、えー、これ Python だと f u n ク t o o l s っていう標準ライブラリに入ってるんですけど、これちょっとややこしいんで説明しますが、えー、例えばこう ResultReduce って書いて、関数を与えて、えーと、コレクションを与えて、初期値を与えるで。これでどういう計算が走るかっていうと、初期値から始まって、コレクションの一つ目と、えー、一緒に、この二つに対してこの F っていう関数を適用する。 で、その結果に対して B っていう二つ目のコレクションを取ってきて、その結果と B に F を適用する。で、その結果と、えっと、三つ目のコレクションの、えー、次の値に対して F を適用する。で、これをまあ繰り返して、コレクションの数だけ繰り返して、えー、最終的な結果を出すっていうのが、まあ、リデュースっていう関数です、えー。で、ループで書くとこんな感じで、まあ、初期値から始まって、一つ一つこう、エレメントをループしていって、えー、で、えっと、関数を えー、それぞれ適用して、えー、最後の値がリザルトになるっていう、まあ、そういうもんなわけなんですけども。えっと、まあ、つまり、なんていうかこう、コレクションの値を畳んでいく、えー、畳み込んでいく、まあ、フォールドっていう名前がついてるときもあるんですけど、他の言語だとね。えっと、まあ、集約処理ですね。集約処理をするときに、まあ、使うような関数になってます。で、これもまあ、マップフィルターと並んで、関数型の書き方をするときに、まあ、いろんな言語で、えー、出てくるものになってます。 あ、ちょっと待ってください、ね。はい。で、じゃあ、例えば、そうか、リデュースってものがあるのかと。で、関数型、大変よろしいじゃないかということで、例えば、じゃあ、リデュース使ってみようってことで、じゃあ、リデュースが使えるような、えー、場合、どんな場合かっていうと、まあ、例えば、こんな時に使おうと思えば使えるってことでいうと、えー、複数の関数があって、この途中経過を、えー、ロギングしつつ、連続で適用すると、えー。例えば、えっと、この、えー、フィルター、さっきつくパーシャルで作ったフィルター、 マップこの3つの関数があって、これを、まあ、最初のコレクションに対して、えー、1つずつ順番に適用していくと。で、最終結果だけじゃなくて、えーと、マスフィルターを適用した結果、トールフィルターを適用した結果、グレードマップを適用した結果、この途中結果も含めて、えー、最終的にリストとして結果を取っていきたい。まあ、こんなことがあったとします。で、これを、まあ、まずは何も考えずに普通にループで書くと、スチューレンスっていう初期値があって、えー、とここから 始まって、一つ一つ関数を適用していくと。で、この途中経過を、このリザルツに対してアペンドしていくと。まあ、こんな書き方になると思うんですが、これを例えばリデュースで書き換えるとなると、こんな感じで書き換えられます。えー、なんかこう、居合みたいな感じっていうか、あの、もうこの式一つで今のが書けたぜ、シュッみたいな感じなんですけど、えー、っと、どうでしょうか読みやすいでしょうか えー、っと、これ、慣れてる人だったら読めるかもしんないんですが、えっと、まあ、少なくとも、ずまず、例えば、リデュースこれ初めて見たって人が何やってるかわかるかっていうと結構怪しいと思うんですね。え、で、まあ、えっと、僕も、まあ、多分これ読むとしたら、多分頭の中でフォア文書いちゃうと思うんですよ。え、で、まあ、なんで、まあ、慣れてないと読みづらいところは、まあ、少なくとも確かかなということで、で、まあ、フォア文頭の中に買うちゃうようなコールだったら、 じゃあ最初からフォア文書いちゃわないっていうことで、えー、こう書き換えようじゃないかっていう話に移るんですが、えー、まあやっぱりこう普通にあのー、もうベターなフォアループを書いて、えー、関数に隠蔽しようということを、まあ、お勧めしますという話になります。えー、で、こういう書き方をすれば、えっ、ー、と、Reduce っていうさっきの書き方に慣れてない人であっても、まあ普通にフォアループは多分みんな見てるでしょうから、まあ読めると、えー、いうことがありますし、あの当然、 その関数型問題っていうのはさっきと同じで持ち上がるんですが、さっきいろいろ理屈こねましたように、これでも純関数型なんじゃないかと言えると思うんですね。というわけで、こっちの方がいいんじゃないかっていうふうに進めるということです。で、また、リデュースとループってところで、またちょっとループの方がいいっていう理屈をまあちょっとこねてるスライドなんですが、さっきグイドがフィルターとマップアンチだったって話をしましたけど、リデュースについてもまあこれ同じ記事でディスってます。 えー、で、実は、リデュースについては、えっと、Python2 から Python3 に行くときに、元組み込み関数だったのが、標準ライブラリに格下げになったっていう話があります。えー、あと、えっと、もう一つは、えっと、まあ、FOR が Pythonic って考えた方が統一的なスタイルなんじゃないかって話をしてますけど、えっと、例えばさっきアンチパターン2として、マップフィルターよりも内包を使いましょうっていう話をしました。えー、それっていうのは、まあ、一般化すれば、あの、まあ、FOR を使ったコレクション処理をしようじゃないか。 えっと、そっちにした方がいいんじゃないかって話になってきますよね。で、あと世の中にはそもそも関数型じゃない Python コードっていうのが、まあ、たくさんあるわけなんで、えっと、統一性っていうところで言えば、スタイルの統一性っていうところで言えば、FOR っていう書き方をコレクション処理で使う方が p y t h o n i c って考えた方が、まあ、統一的にはなるんじゃないかと。あともう一つは、えっと、情報を圧縮するよりも、冗長であっても明示化するっていうのが p y t h o n i c なんじゃないかっていう話を、この3つ目のところでしてます。 えー、これも、ま、一つ目のアンチパターンで、長い式よりも式を区切って名付けましょうって話をしましたけど、まあ、これの一般化と考えられる話です。で、あと、ま、ゼンオブパイソンっていうやつありますけど、あ、あれの中には、あの、エクスプレシえー、っと、すいません、エクスプリシッとイズ、ペターダンインプリシッドっていうのも、ま、ありますように、えー、っと、まあ、明示化した方がよかろうとう、上調であっても。で、あと、何しろ強制インデントの言語ですから、えーまあ、つまり、こう、記述量が増えたとしても、 コートの構造をインデントで明示化するような言語だってことなんで、まあそういうふうに考えた方が、えっ、ー、と Python の価値観ってことではいいんじゃないかとです。というわけで、まあ相当単純なリリース以外は、まあループ変えた方がいいんじゃないかと、えー、いうような結論です。えー、まあ以上3つのアンチパターンを紹介してきましたけども、えー、っとまあその上で最初これどうなんだろうっていったかちか、えー、っと書き方をえっと再掲します。で、これをどう書き換えるかってことなんですけども、 えっと、まず一まつ目の書き換え案なんですが、最初は区切り名付けるっていう書き方をした上で、あれはまあフィルターとかマップがまだ残ってましたから、ちょっとごめんなさい<笑>。フィルターとかマップが残ってたんで、それを内包でえ直したのがこれですで。これもまあ非常に読みやすい書き方だと思います。 でもう一つは、ループを書いて隠蔽するっていう書き方ですね。でこれ実は最初 の, あの愚直なループって見せたものをただ関数にくくっただけなんですけど、えっと、さっきまあ理屈こねたように、そのループがベタッと書かれてたところみたいとは違って、まあ、えっとそこがまあ1行の関数になるわけですから、えっと、状態変化を考えなくていいし、上下から状態変化がえっと参照されるということもないので、まあ、やはり純関数型と言っていいんじゃないかっていう話がまあえっと今日の話でした。 はい。じゃあ、ま、まとめますと、えっと、まあ、3つ、えー、アンチパターンを紹介しました。えっと、1つ目が、ま、長い式を連ねるよりも、えっと、式を区切って名付けようじゃないかっていう話をしました。えっと、2つ目が、えっと、マップフィルターを使うよりも、まあ、内包表記を使おうじゃないかと、えー、そういう話をしました。えー、3つ目が、内包リデュースを、まあ、あんまりこう、楽しく、えー、え、ガチャガチャやるよりは、えー、まあ、ベタにループを書いて、えー、小さい関数に隠蔽しようじゃないか えまあ、そういうことで、えっと、関数型だけどアンパイソニックの書き方から、まあ、関数型でもあるし、パイソニックの書き方に、まあ、していこうじゃないかっていう話をしたわけです。でこの3つのアンチパターンの前提として、えー、この話の中で登場した、まあ、原則っていうのも一応おさらいしておきます。えっと、まず、パイソニックさんについては長い式を書かせないっていうのがパイソニックなんじゃないかっていう話をしました。 えっと、あとは、えっと、圧縮するよりも、冗長でも明示化するっていうのが Pythonic なんじゃないかっていうお話もしました。あとは、コレクション処理はできるだけフォアに倒すっていうのが Pythonic なんじゃないかっていう話もしました。えっと、それとあと、関数型についてですが、たとえ状態変化があったとしても、えっと、短くて端的な関数に隠蔽できているならば、え純、ー、関数型と言っていいんじゃないのかっていう話もしました。これはまあ、えっと、Python ってこういう言語だし、みんながこんなこと言ってるからこうなんじゃないっていうふうに学んというか、 えー、っと推論してみた、いわば原則だったわけなんですが、がえーっとまあ、こっちのが抽象的なのであの、まあ、応用範囲は広いと思います。まあ、なんでこれも頭の中に置いてもらえると、まあ、いいんですけど、まあ、当然その、まあ、この原則も含めて、まあ、アンチパターンも含めて絶対的なものではありませんから、えー、っとチーム内で統一が取れていれば別の方針を取ってもいいと思います。えー、まあというわけで、 えっと今日のお話が、えー、皆さんがいいこと、e、は何かと考える、えー、きっかけになるとよかったかと思います。はい。えっと、一応以上です。はい、鈴木さん、ありがとうございます。えっと、じ残念ながら質疑の時間が残ってないんですが、な何か言い残したこととか、補足で説明したいことがあれば、よろしくお願いします。そんなにないんで<笑>、大丈夫ですあの。一応、4つ目のアンチパターンについては、 雑なんですけど、スライドには載せてるんで、あの気になる人は見てください。はい。えっと質問等がある方は、あの交流用のスラックで質問をしてみてください。えっと鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。